登場とびざる会と申します、えー、ご期待にお伺い し, した踊りとをして、えー、約2年ぶりに、えー、踊れる喜びをかみしめながら今日も元気いっぱい精一杯踊らさせていただきます応援よろしくお願いいたしますそれでは参ります登場とびざる会<笑> 天空の彼方よあまたの天では舞い降り楽しげにそしてそ知れに舞いり 観客の皆様に礼ありがとうございまし た, いましたは接種ではなくてえー、これで終わりというふうに言いましたけれどもえー、少し時間があるようですね